キングプリンスへの11枚目シングル月読み、彩りが10日に発表された第37回日本ゴールドディスク大賞でシングルオブザイヤーに輝きました。2022年11月にリリースされた月読み、彩りはメンバーの平野さん二26主演ドラマの主題歌月読み と、橋海斗さん、23、主演ドラマの主題歌、彩りが収録されています。今回、対象期間中に発売されたシングルで売り上げ枚数が最も多い作品に贈られる、シングルオブザイヤーを受賞したキングプリンス、グループとして初の受賞となりました。キングプリンスは他にも、月読み、彩りがベスト5シングルを受賞。 また、フォースアルバム、メイドインがベスト5アルバムに2021年に行われた全国ツアーの横浜アリーナ公演を収録したキングプリンスコンサートと2021ケラリーセンスからがベスト3ミュージックビデオに輝くなど合計4冠ぶりを達成しました。日本ゴールドディスク大賞キング、リンチェプリンスシングルールザイヤー初受賞受賞。 日本レコード協会が10日第37回日本ゴールドディスク大賞の受賞作品アーティストを発表した。昨年1年間に発売されたシングルで最も賞味売上枚数、総出荷数から返品数を差し引いた売上枚数が多かった作品に贈られるシングルオブザイヤーはキング・リンチェの11枚目シングル月読み、彩りに贈られたタップ キング、リンチェの同賞受賞は初となる R。同シングルは、メンバーの平野志耀が主演した TBS 系ドラマ、黒詐欺、主題歌、月読み、と、高橋海人高イコールはしご高、が主演したテレビ朝日系ドラマ、ボーイフレンド降臨。主題歌、彩りの両英面シングル。 今作でシングルオブザイヤーベスト5シングルを受賞したほかアルバムメイドインがベスト5アルバム邦楽ライブ映像作品キングプリンスコンサートと2021ケラリーセンスからがベスト3ミュージックビデオを受賞し計4冠無理に輝いたキンプリ GD 大賞シングルオブザイヤーを受賞計4冠無理を獲得 キングプリンスへのシングル、月読み、彩り、が、第37回日本ゴールドディスク大賞、の、シングル・オブ・ザ・イヤー、ベスト5シングル、を受賞した。また、メイド・イン、が、ベスト5アルバム、方角、キングプリンス・コンサートと2021リー、センス、が、ベスト3ミュージックビデオ、を受賞し、計4冠無理を獲得した。 第37回日本ゴールドディスク大賞の受賞作品アーティストが決定した。今回の受賞作品アーティストは70作品アーティストとなり、この1年間に最も活躍したアーティストに授与されるアーティスト・オブ・ザ・イヤーの邦楽部門は、スノーマンが2年連続2度目の受賞、洋楽部門はザ・ビートルズが G ・ D 大賞史上初となる8度目の受賞となりました。 スノーマンはアーティストオブザイヤーホーに加え、アルバムオブザイヤーホー、ミュージックビデオオブザイヤーホーなど計7賞を受賞し、7冠無理を達成した。ザ・ビートルズは自身の持つ洋楽最多受賞記録を更新し、同賞8度目の受賞。また、8度のアーティストオブザイヤー受賞は国広合わせても過去最多受賞の快挙となった。 ベストエジアン、アーキストは BTS が5年連続の受賞となり、同賞最多受賞記録を更新した。キングプリンス、月読み、彩りがシングルオブザイヤー、ベスト5シングルを受賞。シングルオブザイヤーはグループとして初の受賞。また、メイドインがベスト5アルバム、邦楽。 キングプリンスコンサートと2021リーセンスがベスト3ミュージックビデオを受賞し計4冠を獲得した。シングル、月読み、彩りは平野紫耀主演 TBSK 金曜ドラマ、黒詐欺主題歌となる月読みと橋山主演テレビ朝日系推しドラサタデーボーイフレンド降臨主題歌となる彩りのダブルエイサイドシングル 月読みは夜の闇に潜む孤独を月が照らすよう CE ロケが漂うアップテンポなダンスナンバー。彩りは大切な人との思い出や伝えきれない愛しているを歌ったミディアムテンポのストレートなラブソング。カップリングにはそれぞれの形態ごとに様々なジャンルの楽曲が収録される主曲の一枚となっている。日本ゴールドディスク対象並びに対象期間について。 日本ゴールドディスク大賞は、東京会が1987年に制定し、以来毎年当該年度のレコード産業の発展に大きく貢献したアーティスト及び作品を検証しているもの。本賞の選考基準は、CD、音楽ビデオなどの賞味売上実績、総出荷数から返品数を差し引いたもの。 と音楽配信の売上実績、ストリーミング再生実績という客観的な指標に基づいている。第37回日本ゴールドディスク大賞は、当該年度2022年1月1日12月31日の売上実績に基づき各賞を授与。